いやあ、俺のギガンティックドリルスティンガーはどうだったちなみに俺は新海賊を10体倒したよろしく意外と元気だな。お稲イナズマックスかお前が新海賊を何体倒したかは聞かないがよかったぜ次回ワンパンマン第9話、不屈の正義誰のことだか知らねえが、俺たちの犠牲、無駄にしないでくれよ